みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。えー、今年もまたこのクリスマスソングを弾いちゃおうじゃないかということで、えー、ホワイトクリスマスをちょっぴりおしゃれにアレンジしちゃったりとかして、えー、遊んでみております。で、また今回もベースの解説をすべくこちらは相模原のベルベットルームサイロさんにお邪魔させていただいておりますということです。で、まあ、去年と同じような感じで特にベースに関しては、その、これといって、なんていうんですかね、あの、注意事項といいますか、 コツとかは特にないんですけれども、まあ、強いて言うならば、えー、音が途切れないいいように気をつけけていただけるとすす。ごく嬉しいです基本的にウォーキングベースといってその四分音符でいろんな音階をこう、ね、たくさんなぞっていくようなフレーズになるんですけれども運針の仕方をちょっと工夫しないと音が途切れがちになってしまうと。と例えば、ちょっとやっやてみると。 正しいというか、うまくできている場合はこんな感じ。でも、これがうまくできないと・・極端に悪くやるとこんな感じ。 感じ音の一つ一つがこのねトゥットゥみたいな感じで途切れずにダンダンダンダンダンダンダンダンという感じで一つのフレーズがねつながるように演奏していただけるとうれしいなという感じですであと A メロのところは逆にその音の長さを工夫して弾いていくってことが大事になってくるかなと、えー、一番最初のところですねちょっとやってみるとうまくできると、まあ こんな感じ。これを極端に丸くやると音を伸ばしっぱなしにしてしまうと極端に丸くやるとワンツースリーフォー。こんな感じで音をのっぺり伸ばしっぱなしにするんじゃなくて A メロのところはうとちょこちょこと急符で音を区切るところがあるのでそちらは音をしっかり途切れるん途切らせるということです。 で、ウォーキングベースに出た時にはちゃんと音をしっかり伸ばして弾いていってあげるというような感じでしょうか。で一応楽譜はあるんですけれども何て言うんですかね結構自由に書いちゃって大丈夫です。例えばそのソロのところとかは割とストレッチなフォームが出てきて割とつらいと思うのでうーとどの辺だろう。例えば・・ しんどいなと思ったらば、えっ、ー、とその弦とかポジションを変えてしまっても良いかなと、例えばみたいな感じでこっちで行くんじゃなくてこっちに行ってみたりとか、もしくは逆にアゲグじゃないか違うパターンで開放弦を使ってみたり。 もし皆さんがそのベースで練習をしていてうわここの小説うんけっついなあっていうのがもしありましたらそこのところはちょっと自分なりに弾きやすいポジションとかを見つけていただければと思いますでもっと言えば小説の頭の 音, 音1拍目の音を連続するだけでも大丈夫です例えば2ページ目のソロ2のところから弾いていくとすると楽譜通りのフレーズを弾くと こんな感じですけれどもこれを極端に簡単にすると。 えー、とあまりにも難しいところがありましたらば1拍目の音をそのまま4拍続ける感じでやっていただいても大丈夫です大体その1拍目の音からねちょっとこう遠出してというか寄り道してとかうーなんかいろいろこう何て言うんだかななんか発展させるというかそんな感じでフレーズを作っているので1拍目の音があれば大体成り立ちますそれだけでも別に大丈夫でもし余裕があったら1拍目の音から、えー、自分なりにそのウォーキングフレーズを作ったりしてもいいですし まあ、楽譜通おりや っ, てもやっても全然構いませんし、まあ、そんな感じで自由に楽しんでいただければなという感じです、えー、特にないとかベースに関して注意事項は特にないとか言っておきながらいろいろありましたね、えー、音をしっかりボーキングベースの時は伸ばすでも休符の時はしっかりと音を切る、えー、こちらの2つを守って演奏していただけるとすごくうれしいなという感じです それでは頑張って練習をしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。<笑>